FF10 続き進めていきますえー、っとアイテムあアイテムって思い出しましたアイテムはこの通りり99個ある状態ですでお金もいっぱいマックスまで持ってますいやすごいですよねこの状態で プレイできるっていうのがなので基本宝箱は取っていかなくていいかなとは思うんですけど何か文字が書いてある「みあぶひださねやはるくにほほずざきょしせ」 マカラーニャムヘシモユレオソフオイジダカムイモ何ですかね意味が分かりませんね私も分からないえっとアルベド語の辞書は全く見つけちゃったから開けてみよう200ギルか まだ辞書は見つけてない状態なんで何もわかんないですねでも、多分字幕訳した字幕つけてると思うんでそこで確認してもらえれば大丈夫かなと思います アルベド語入門見知らぬ言葉アルベド語はアルベド語辞書を発見すると覚えることができますレバヘアルベド語ヤヌサテンソフムミオウもう何言ってるか分かんないですセーブデータはないので読み込んでませんでは先に進もうかな で映像を流れるかがあっマップの切り替えかわからないんでどこで喋っていいのか黙っていいのかがタイミングがつかめないですね。 ミニマップが出ないどっち行けばいいんだ 懐かしい。それにしても、よく息持ちますよね。どういう肺してるんだろう。 ドライブしたらどうなるんだろうあう も, もう溜まってる。すごいな。 ドライブできる 自体はどんどん悪くなっていく夢も希望もありませんそんな気にさせる場所だと思った水の中で戦闘できるのって T だと輪っかとリュックだけでしたっけ 出すものがあれば、火をつけることが。できそうだ。ああ。そういえば、そういうのありましたね。あ、入れる。もうどこが。進めて、どこが進めないのか。覚えてないですね。本当に。 印象的に残ってる場面しか思い出せない着火器具手に入れましたこれだけじゃ燃えないですもんねあこれは来た道か向こうがここ行けるここは行けない れた花束。いやでもこれだけで火つけれるってすごいですね。つけれるんでしょうけれど。 つまらないミスだったな明らかにお前のせいで負けたそんなこと言いに来たのかよ今日は命日だああ一人で泣いているかとな泣くかよ泣いてたよ<笑> なんだよ。消えちゃう気か？あいや、ちょっと待ってくれ。なんか探してくるから。 とすごいな<笑>すぐ回復してくれるど<笑>うせんならまさか使っていこう。 手榴弾でも手榴弾以外にも今持ってますけど使えるんですかねあ使えそう使えそうこれ手榴弾投げなくてもいいのかなあ使えるんですねえ意外、うん いやすごいグラフィックが綺麗でびっくりですねこれ<笑>使えていいのかな使ってみようーうーん何と何がいいかなとりあえずボムのかけらにしようかな ごがマンモンドがー、シンデシーズンセテウおいしいですよ。あ、ひややせ。シンデンガーお、そちも、ま。ひやさ、み。誰がも。 いっっっててんだよれも耳ま…まいった…アルシンキノ 全然わかんねえカンハミョンは…わかんねえってのこらよやッセ仕事を手伝えば、少しの間は世話してあげるってさお前…言葉わかるのかわかった、働くよ おお動かせれる何言ってかわかんないなおいかんあいうがわかったんですねアルベットフ主婦キャなんだろうそれはわからないトヤネウイダヨカイオ あ、腹手羽いたのうがわかんないわ<笑>かんないですねあポーション3個ありがとうあそうだあスフィアバンここで教えてくれるんですねここは スキップしようかなはいスキップしますチュートリアルが終わりましたチラチラヤいや何言ってるか分かんないうん分かんないでしょうさっきと同じこと言ってるかな は, はも 何言ってるかわかんないな海の底に昔の遺跡があるの今は動いてないけど多分まだエネルギーが残ってる潜ってってちょいちょいってやれば遺跡が復活して海底に沈んでるあれを引き上げられると思うんだよね、うん、じゃお仕事頑張ろうウエス こっちか結構どこで ど, どこに行けばいいのか見失ってしまうあーそっかここも普通に戦闘あるのか普通にボ<笑>ーっとしてました。 これ何でしたっけ引く手でしたっけなんか引く手を引き上げようとしてたような違ったような もう老覚えですね何もかもが なおるようなものなのかなもう戻ればいいのかな ちょっと調合してみますか。何と何調合したらいいのかとこも全く多くないですね。またボムのかけらとかにしてみますか。あもう終 わ, 終わったのか。早い。 早いな<笑>でもレベル上げとか苦手な人にとっては楽に進めていいのかもしれないですね。 戻ったら終わりですかね、今回は。ビサイド島は次回かな。 なんだか へった。 せって食べるからだよ。<笑><笑><笑><笑><笑><ん><んー>何さ。<笑>あなたのお名前は。リュックだよ。わあ、本当に通じるよ。 でも、それなら最初から普通に話してくれよなそんな余裕なかったんだよみんな血のこと魔物だと思ってて血ってあチ血は君って意味<笑>あんたたち何者アルベド族だよ言葉でわかるでしょねえ君アルベド嫌いじゃないの 嫌いも何も知らないどっから来たのザナルカンドだよ俺そこでブリッツの選手やっててさ<咳>ザナルカンドエーブスのエースもしかして頭を強く打つとかしたあんた達ち殴られたああじゃあその前のこと覚えてる ザナルカンドのこと試合や生活のことブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたことそしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて思いつくままに話したけどそのうち不安になってきたんだ俺変なこと言ってんのか シンに近づいたんだ、うん、大丈夫、っとすぐ治るよ。真に近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。<笑>俺、病気ってこと真の特権にやられたんだと思う。なんでだって、ダナルカンなんて今もないんだもん。 千年前にシンが暴れて壊しちゃっただからブリッツボールなんてできないよえどどういうことだよ千年前って俺シンがザナル・カンドを襲うのを見たんだぞあれが千年前だってのか信じらんないってそんなの あ、操作でできるんですね。すごい見てたあのさ、うん、ブリッツの選手なんでしょうんルカへ行けばなんとかなるかもよ君を知ってる人いるかもしれないし君も何か思い出すかもしれないもんねルカ よし、私に任せなさいルカに連れてってあげるよ行きたくないのうんじゃあみんなに話してくるからちょっと待っててあそれから注意ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよあそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだうんうんうん ザナルカンドはエヴォンの聖なる土地何のこっですかって感じだったエヴォン真の毒気ルカどこか遠くへ来ただけだと思ってたすぐに帰れると思ってた千年の時を超えたってか信じられるかっつうのああもう シンシンダルーボー はい、ということで霧がいいのでここで今回終わろうと思います。次回この続きから進めていきます。